4月に発生した熊本地震で被害を受けた阿蘇市内の被災地を回る阿蘇カルデラツアーが始まり東京からの観光客が被災地を見て回りました平成28年10月9日の阿蘇カルデラツアーには東京から阿蘇観光に訪れた夫婦が参加阿蘇温泉観光旅館組合の松永事務局長の案内で 阿蘇駅前をスタートしましたこのツアーを企画したのは阿蘇温泉観光旅館共同組合で4月に発生した熊本地震後阿蘇を訪れる観光客が激減したため阿蘇市の復興支援にと始めたものですコースは阿蘇駅前を午後2時にスタートしてまず 細川藩が参勤交代の際に立ち寄った阿蘇市的石にあるお茶屋跡や早高天満宮を見学しました続いて阿蘇市狩尾では熊本地震で地割れができた田んぼや道路が2メートル近く陥没した場所をさらに阿蘇神社を訪れて国宝に指定されている楼門や神殿などが倒壊した様子などを見て回りました 非常に勉強になりました活。活断層の恐ろしさと。本当だ。一番ですね。しの怖さが知りました。本当に実際に自分の目で見て、いい経験ができたと思います。皆さん頑張ってください。この阿蘇カルデラツアーは。 今年の12月18日までの土日限定で料金は一人6000円で1000円のお買い物券がついていますツアーは午前と午後の2回行い最小人員は4人最大8名までとなっていますツアー参加申し込みは阿蘇温泉観光旅館組合の加盟の宿に宿泊される方は予約の際に日帰りの方は インフォメーションにお申し込みください。